うん、すごい。まっはいつきますね。してもう一回 うまいうまいおポンテナ お,、はい、お, っ お, っ お, っおすごっ。 これ俺の縛りがわかったか。ここもうちょい横から見たかったなあ。上に来ちゃった。あ、え、針金がいってんの、これ。え、え、え。えー、<笑><笑><笑>先生、俺、<笑>え、<し>ね<笑>